僕の心はいつも。 せることしかできなかったあの頃に戻りたいすべてやり直したいそんなバカなことばかり考えてる今日も自分の愚かさ気づいて まった「今更もう遅い」「君はもういない」「あれほど二人愛し合ってたのに」 愛が壊れる時は一瞬の出来事」「君を亡くしてから輝くことだけ映る」「後悔の言葉が痛いほど身にしみる」「自分の愚かさ」 たまった 未「熟さがまでいた出来事」「今でも僕は未熟なもののままさ」「誠実なものになる術を知らなくて」「僕は一人でいる」 「娘を身につけねばと」「自分の愚かさ気づいてしまった」「会えなくても思い出輝き続ける」